大島和夫です、えー。今日はですね、えー、公共施設マネジメント、まあ、ちょっと難しい話ですけれども、この着実な実行という項目についてお話をさせていただきたいと思います。まあ、要はあ、他の自治体に比べて、市民1人当たりの面積が、あ公共施設を持っている面積がですね、約 1.8 倍。 隣の鹿沼と比べると2倍近いんじゃないかなって私は思うんですけども分かりやすい例で言うと文化会館が3つあります日光藤原今ま8万人の自治体で文化会館を3つ維持運営をしていくことは今後後々将来の負担となるというのは日を見るよりも明らかなんですね現在市ではこれを1つに統合しますという 方向性だけは出していますが、どこにいつ、どのようにというのは決めてませんえ、まずはですね、私は人口が多い、集中しているいまいち地域に一つ、まあ、現在のものを残すか、建て替えるかは別として、えいまいち地域にということになると思うんですね、えー、もちろん審議会等々で議論はするべきだと思うんですけども、例えば日光の文化会館を壊すと、仮定をします、仮定をする。 その場合は東町、西町の駐車場整備のために、あごめんなさい、えー観、観光の振興も兼ねて、ですね多層階の駐車場を整備する、多少は渋滞の緩和にもつながる、それから藤原町は温 泉, 地温泉駅前の一等地に文化会館があります、えー、取り壊しをして、えー民間の、民間に売却をしてしまう、えー、一時的に歳入は確保できる。合わせて 後々のランニンニグコストが減るわけですね、まあ、皆さんが住宅をですよ大きい小さいにかかわらずお一人で一家族で住宅を3つ持ってると思ってくださいその経費はずっとかかり続けますそのことによって将来的に負担が残るという、まあ、苦しいという状況が生まれると思うんですね、まあ、そういう意味で文化外観をはじめ公共施設の整理統合 廃止・売却、まあ、そういうものもスピード感を持ってやっていかないと、今後のちのちいろんなサービスに負担が出てくるということになります。まあ、そ, うそれが公共施設マネジメントの着実な実行ということに、えー、書いてあることの中身になります。えー、小学校の党配合、まあ、これもです、ね、子どもたちも、えー、少ない人数で学習する、修学旅行に一人二 人, 人でいく、 まこれが本当に子どもの教育にとっていいのかどうかということも考えなくちゃいけないと思います、えー、俺が卒業した学校をなくすなっていうふうに高齢者の皆さんはおっしゃるでしょうが本当にそれでいいのかということをやっぱり早急に話を出して何年か後には倒廃法をするということを決めていかないといろんな意味でマイナスが出てくると私は思います